うわ、やばいのができてしまった。なになにホームセンターで買ったレトロなソーラーライトがいろんなシェードにぴったり使えたぜ。え、しかも、無加工で。そうなんだ。たった980円で。屋外でも使える金属製のシェード。これはやばい。LED ランタンライトを簡単カスタムするなら、多分これが最終形だと思う。しかも、いろんな100均ランプでも使えるんだ。かっこいい。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 きっかけはサルがコーナンというホームセンターで買い物してた時のことふと見かけたソーラーライトの値段が気になったので手に取って材質を調べてみたらなんと金属とガラスだったんだうんこの価格帯のって普通はプラスチックだよねそうなんだただこの値段の安さが不可解だったので謎を解き明かすべく購入して家に連れて帰ったよさすが研究熱心というか単なる好奇心と DIY 熱だなで 開けてみたらどうだったの本当に金属製だった。材質の表記は、金属、かっこ鋼、って書いてるから、おそらく屋外仕様を想定して、鉄より錆びにくい材料を使ったんだと思う。へえ、いいじゃん。見た目はかっこいいけど、これで実用性も高ければ980円で売ってるはずがないんだ。実用性はどうなのうん。LED をつけてみたら、この通り。 暗い部屋でつけてみててて、みも、薄ぼんやり光っててよく言えば雰囲気あるけど周囲を明るく照らす能力はないキャンプ場みたいな真っ暗闇だと照明としては使えないねそうだなそこで他の光源が使えないか試してみることにした元からついているランプは外れるのいやわからないとりあえず下は外れそうにないけど上は回るみたいで、結論は上を外すと中から LED まですっぽり引き抜くことができた。 ななんんだ、だ意外と単純な仕組みだねうん、けれど下のガラス部分は外れなかった仕方ないので LED としては明るいやつを使ってみた何使ったのうんダイソーで330円で売ってるテープライト長さが1メートルあるけどこれをガラスの中に挿入してみよう入るのうんなんとか入ったではダイソーのバッテリーをつないで早速点灯してみよう は明るい ん, じゃんそうだなこれなら明るさはバッチリだけど問題は上から飛び出たコードだなうまいしまい方が思いつかないやっぱ下のガラスを外した方がいいよね外せないのかな最悪割って外すとかいや割るのは最後の手段なんとかして外れないかと思って結合部分を観察していろんな角度からいじり倒していたんだそしたらあ外れたのそうなんだ この動画を一般公開することに決めた瞬間だな。これが外れてくれれば、面倒くさい加工はしなくて済むからな。外れたランプはきちんとガラス製だった。外した LED をつけてみたら、普通に充電式の LED 光源として使えるので、明るくはないけど、別の機械に使えるかも。やったね。で、上にすっぽり開いた穴から何を入れるの その前に穴の内側を観察してランクの口金のネジが止まっていた仕組みを確認しよう。わかった。口金のネジが穴にあるごく小さな突起にはまって止まってたみたい。わかりにくいけどかすかにとつってる部分が2箇所あった。この突起にネジの溝が引っかかって。 回せば付け外しできる仕組みだだったんだそれから DIY 好きな人にとっては大切なことは穴のサイズ直径が 28mm 強だったちなみに一番下の直径は 68mm 強だからこの情報があれば皆が持ってるライトが使えるか判断できるはずでこれは何を試しているの ?50/50 /50 タイプのパチライトを入れてみた。 アマゾンで760円で買える充電式の使えるやつセカストで買ったリール式のキーホルダーを付けてるんだけど差し込んでみたらちょうどよかったこれなら明るくていいねけどどれぐらい連続点灯できるの87ルーメンの節約モードなら実際に4時間ぐらい持ったので結構使えると思うそうなんだ安いのにすごいねそっかこれも YouTuber の有志さんがレビューしてたやつだね そう有志さんの光物レビューは間違いないからなで今度は何を試しているのかなスームルーム製のミニライトゴールゼロとよく似てるやつこれも確か 2,000 円ぐらいで安かったけど実用性高めで優秀なライト三脚取り付け用のパーツを外せば上の穴から入って止まるまるで純正品みたいねそうなんだ このライトはランタンモードにすると光が目に入るとまぶしいんだけど、シェードがあるといい感じ。ライト全体の雰囲気がとっても良くなったぜ。で、ライトが下に落っこちないの。これでいいんじゃないかな。うわ、雰囲気しかも明るい。そうなんだ。シェード単体ならオクションでも普通に売ってるけど、 下にグローブガードまでついてるのってさらにボージャスな感じちょっとレイルロードっぽいなうんだからこれだと吊るすだけじゃなくて置いても雰囲気良くなる懐中電灯モードにすれば高く吊るした時は下側が明るくなるしないいなこれ欲しいコーナンのオンラインショップで購入して。 住んでる地域にある店舗で受け取れば送料いらないから 1,000 円ぐらいで買えるみたいけど製造コスト的には 1,000 円じゃ割に合わなさそうだから多分買えるのは今だけだと思う倉庫の在庫がなくなったら増産しないかも安すぎるもんなちなみにこのライトはボタン長押しで明るさ調整できるからシーンに合わせて光量調整できるのも便利だと思うそうだねボタン操作が少しやりづらそうだけど。 まあ、可能なな範囲かなうん次は何を試してる100円ショップで売ってる乾電池式の LED ランプ明るさはほどほどだけど電池式という点で便利なんだただし穴に入らないので一工夫は必要だけどなさっきのマイクロライトみたいにキーホルダーでいいんじゃないの何やってるのバリエーションつけた方が可能性広がるから。 今度は手元にあったバーベキューネットストッパーで固定してみるまあつるせれば何でもいいもんね小さいクリップをランクにつけてからストッパーにつければちょうどよかったこの方式のメリットはストッパーをつまめば外せることだなこのランクは防水機能がないので濡れるとダメだけど110円で買える電池式のランクとしては安定しているので気に入ってるそして次も100円ショップのランプかなうん 今度は USB ケーブルでバッテリーが使えるやつこれも明るくて便利なんだバッテリーは必ず予備で持っていく人が多いと思うから内蔵の充電池がなくなった時には本当に役立つランク入り口で突っかえてるけどこの場合はついてる針金を手で取れば大丈夫 USB ケーブルが 1m ついてるから裏側から入れて引っ張り出すんだこれで OK <笑> おお、しかもぴったりだな気持ちいいじゃあダイソーのバッテリーをつないでみようモバイルバッテリーつないだらかすかに点滅するんだけど側面のボタンを押せば連続点灯するみたいだ光の色が白いから一層明るるく見えるうんそして吊るす時は。 どこかのフックに全体を引っ掛けると思うからケーブルも一緒にフックに巻きつけておけばいいと思うこのランクのデメリットは消すボタンがないことだな消したければバッテリー外すしかないなるほどでも明るいのはいいなバッテリーちょっぺつなら充電も安心だしあとはシェードが金属製で熱に強いからアルコールランクやキャンドルも光原として使えそう。 LED もいいけど実際に燃える炎は眺めてるとより楽しいんだただしその方法を紹介してると長くなってしまうからここで一旦切りますアナログの炎が好きな方はよければチャンネル登録して次回も見てくださいということで今回の動画はいかがだったでしょうかこの動画が良かった方は高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします 今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。